親子で楽しむお手軽俳句北谷ヶ岳ロープウェエで、えー、7分で到着壺庭散策のスノーハイクが絶景で最高でした北谷ヶ岳ロープウェエの山陸駅ですどうぞそれでお土産。ここから7分で山頂駅なので向かいたいと思いますお土産。 それではロープウェイに乗ってみましょう今回は長野旅動画の第2弾ということで北八ヶ岳ロープウェイで7分でたどり着ける坪庭自然での、えー、30分から40分のお手軽スノーハイクを楽しみたいと思います スキーやスノボなどのウィンタースポーツをされている方も多いです。はいえー、と北谷津ヶ岳のののに着きまししたでで、えー、です、えー、とわずかです、ね、40 30分か40分ぐらいで壺に は, です、ね、配布は楽しめるそうなので お手軽俳句とし て, 紹介してます。山頂駅ですが。こちらですね、テラスとか、あと休憩所もあるので。こちらで、少し休まれても、いいですね。今から、お手軽俳句に行ってきます。標高が、二千二百三十七メートルということなので。もう、定山俳句じゃありませんね。ということで、お手軽俳句っていうことで、この壺には。 所要時間30分から順路です。路を 順路に沿って進んでみます場所によってはスノーシューがないとはまってしまいますのでご注意ください、うん、もうちょっと辛いのやめた方がいい<笑> っち行く大丈夫 パ, 大丈夫無理、ね、パ順路に沿って進むと踏み固められているのでチェーンスパイクやアイゼンでなんとか進むことができました。 最初のポイント、急な階段45段です。えー、結構急なですね、えーっと、上りになってます、えー。階段とあるんですけど、もう完全に雪に埋まってみて、坂道になってるんですね。なので、大人の人がちょっとサポートしてあげましょう。 はいえっ、ー、とスぼみアの第一休憩所に一応たどり着きましたえっ、ー、と正直でここから眺め る, 流れる景色も絶景ですね<笑>、はい、第一休憩所のところにですね看板があります えー、第三休憩所の先にある急な階段ですね、えー、ここはちょっと足元に自信がない方は、えー、引き返しましょうという記載があります一応進んでみましょ う, しょう中間点です中間 点, 中間点ですこちらからですねあの左側に降れると北江湖岳のですね登山が楽しめます えー、少しちょっと北横だけの風景が見えますね他の方はですねスノーシューを履いて、えー、行かれていたみたいです、えー、我々はですね、えー、と他の方が踏み固められていた場所を、えー、チェーンスパイクまあイージースパイクでですねなんとか歩くことができましたなだらかなスノーハイクが楽しめます長い竹の棒のですね先端に赤いテープが巻いてるんですが これがですす。ね、順路の目印になります第3休憩所はちょっと雪に埋まってたのでこのまま進みます第3休憩所の先にある急な階段40段です 普通なですね下りの階段になっているんですけどこちらもやっぱり雪で埋まって結構なですね坂道になってます一番滑りやすいですね途中の看板でも足元に自信のない方は折り返して散策と書いてあったところです。 十分注意して降りたいと思いますでは子供たちからの解説をご覧ください階段が雪に埋まっています、えー、だから、急な坂道になっていて手すりを持って足を横向きにしてゆっくり降りましたこのように最後はキャッチしてもらいます。 ここを過ぎればあとちょっとですね、えー、楽しい雪道散歩タイムになります。えー、っと雪がですね。ちょっと降った直後じゃなかったので、樹氷みたいなのは見れなかったんですけど、このですね。ま開、あ、幕帯のところ松の上に雪が残っててですね。ここもすごく綺麗でした。 が見えてきました。 ちょっとアイゼンで入っていくのはね、禁止なので、えーと、外でちゃんと外して、入ってくださいねチェーンスパイク、イージースパイクを片付けましょう、えー、私たちはです、ね、トレッキングシューズと、えー、チェーンスパイク、子供はえっ、ー、はイージースパイク で, です、ね、行きました、えー、大変ですね、あの起伏の少ないです、ね、散歩コースで、えー、気軽に楽しめました、おすすめです。はい えー、スノーシューなんかですね。まあ足元の装備自信のない方、まあ持ってない方ですね。えっ、ー、と実はちょっとロープウェイの駅でもレンタルができます。なので、まあそういった不安な方はですね、レンタルされて行かれてもいいかなと思います。んんうん、帰りはロープウェイであっという間ですね。この景色も綺麗です。 このあと北八ヶ岳六平三6駅でお土産タイム、えー、気になるです、ね、お土産の中身は別の動画でご紹介します。<笑><笑>扉開きま こちらの北八ヶ岳ロープウェイ7分で行ける坪、えー、庭のですね、えー、スノーハイク参考になりましたらチャンネル登録お願いします。